ツイステッド・ワンダーランドでステュークスの所長代理様は俺たちにどんな恐ろしい実験をするつもりなんだ<笑>よくぞ聞いてくれましたまずは君らを椅子にくくりつけて動けなくして ありとあらゆる方法で体の隅々まで検査してストレスとブロッド蓄積量に関するデータを取らせてもらおうか な, なそんな理不尽な行いが許されると思っているのかいいやネタに決まってるじゃん冗談通じない人怖い<笑><笑>冗談だとしてもちっとも面白くありませんよ意ね こっちは服も魔法も全部取り上げられて丸腰状態なんだからもう兄さんみんな突然ここに連れてこられて不安なんだよ怖がらせたらかわいそうでしょあら弟の方がよっぽど人の心を持っているようねそれに被検体に過度なストレスを与えると正確なデータが取れなくなっちゃう全、はあ、言撤回完全に兄と同類だわ あのね、ナイトレイヴンカレッジのみんなに来てもらったのは、データ収集に協力してほしいからなんだ。君たちはオーバーブロッドした。でも、ファントムに取り込まれず戻れた貴重なサンプルだから。ファントムオーバーブロッドすると、体内に蓄積しきれず溢れ出したブロッドが、巨大な化身を形作る。君らも見ただろ自分の背後に現れた。 顔のない怪物の姿を<笑>僕らはあれをファントムと呼んでるまあ我を忘れてただろうから君らがしっかり自覚してたかどうか分かんないけどオーバーブロッドした時自分の限界魔力量以上の魔法を使えたでしょ なんでだかかわるあの化身ファントムは術者の負の感情がたっぷり詰まったブロットをエネルギー源としてるからだ<笑>ブロットは魔法を使うと発生する有害物質通常魔法師にデバフ効果しか与えないでもオーバーブロット状態の時はブロットのデバフ効果がバフ効果に反転するんだだからオーバーブロットした魔法師は本能的に魔力をガンガン消費してブロットを生成し続けるそれを吸い上げた ファントにもどんどんアタックアップするで最終的に魔法師の魔力が底をついたら苗床としての役目はおしまいな苗床って言葉のまんまだよジュースが空になった瓶はゴミ箱へ術者本体は消滅し欲望と負の感情にとらわれた怪物だけが残る未練がましく呪相を吐きながらこの世をさまよう怪物だからファントにそうなったら マジカルフォースに討伐されるかあるいは捕獲され検体としてスティークスに収容されるかごくまれに魔獣や野生動物なんかに紛れて山奥に隠れ住んだりもしてるらしいけどねオーバーブロッドし魔力を放出しきれば命を失うと聞いていたが、あの怪物だけがこの世に残るだなんてにわかには信じたくない話ですねまあファントムにまでなっちゃうケースは そこまで多くないそもそも本来オーバーブロッド自体魔力の保有量が多くて実力ある魔法師じゃないと陥らない現象だからね排出率渋めのソシャゲの10連ガチャで SSR4 枚同時抜きするくらいのレアケースですしというか実力ある魔法師って資料深くて自分をリスするタイプがほとんどなわけじゃないですかなのにこの短期間にこれだけの人数が同じ学園内でオーバーブロッドってうちの学園 SSR 前代未聞の問題児のカードが連続で実装されすぎ腐って感じです。わ<笑>お前は本当に人の神経を逆なでする喋りの天才だ。では僕たちを被験体として連行するよ、うスティークスに命じたのは、イデアさんなんですかそれはスティークス署員がその情報を部外者に開示することは禁じられているよ、ただ。 各国に派遣されているステュークスのエージェント以外にも情報提供者は世界中にいるとだけ<笑>魔法技術研究所ステュークスは昔からブロットについて様々な研究をしていることは話したよねその中でも特にブロットを安全に有効活用するための研究に力を入れているんだ ブロットを有効活用する。ですってそんなに驚くことでもなくない社会、環境、経済の持続可能性については世界中で議論されてる。魔法も同じだ。僕らは魔法を使うことで発生する廃棄物、ブロットも重要なエネルギー資源の一つと考えている。大切な資源はリサイクルしなきゃ。でしょエネルギー資源。ね その大切な研究のためなら使えそうなサンプルは力ずくで捕獲してくると随分とご立派な活動をしてんだな、ね、スティークスってやつは今回みんなに事情を説明することなく強制的に連行してしまって申し訳なかったと思ってるでもみんなだってもう二度とオーバーブロッドなんかしたくないでしょましてやファントムの種芋として出がらしなんかに絶 なりたくないよね、そのためには自分の持つ魔力やブロッドの性質について知るのはすごく大切だよステュークス本部には世界最新の検査設備が揃ってるここ以上に正確で詳細なデータが取れる場所はないはずだよ未来の自分のためにもしっかり精密検査を受けていってほしいんだずいぶんと聞こえのいいことばかり言うのね要はデータ収集に付き合わなければ。 学園に返すつもりはないってことでしょ話が早くて助かるよリルシェーンハイトさというわけでサクッとデータ収集を終わらせようみんな手元にあるタブレット見てムービーの次は何なんですか NDA 秘密保持契約ってやつ読んで内容に合意したら最後にサイン頼ますわフォームにメアド登録しといてくれたら写しのダウンロードアドレスを送るんで はあ有無を言わさず連れてこられたあたしたちに NDA にサインしろですって武器を持った人間まで同席させておいて脅しも同然じゃないああ出た出た電化製品の説明書を最後まで読まないくせに動かないんですけどとか怒るタイプ読む前からファイティングポーズを取らないでもろてこれは君たちを守るための契約でもあるんだ最初に言ったでしょ 君らが僕らに痛いことをしないなら、僕らも君らに痛いことはしない。君らがデータ収集に協力してくれるなら、最先端のブロッドケアを提供する、うん。検査にかかる時間は約24時間。たった24時間だけ僕らに協力してくれればいい。で、スムーズに検査を終わらせて、サクッと全員ハッピーに解散ってことで。僕だってしたくてこんな仕事してんじゃないんだよ。本当は今すぐ推しキャラのイベ走りたいの。一刻も早く解散したいなら。 ささっさと読んでちゃちゃっとサインして<笑>くっそ、あのかいわれ大根こっちが丸腰だと思って調子に乗り上がってこの首輪がなければあの野郎の髪の毛を全部砂に変えてやるところだあられよなたまには気が合うわ、ね、あのさあ 本当に内容を一字一句最後までしっかり読んで一項目ごとに質問してくることあるサインするなら全ての条件に合意できてからなのは当然でしょええ万が一にも僕が損をするような契約だったらたまりませんからビル先輩とアズールの言う通りだもし法に触れる内容などが盛り込まれていたらどうするんだい君らほんとぶれないな さすが SSR 前代未聞の問題実習団うん<スープ>、はあ、じゃあ全員からサインももらえたところでさっさと検査を始めようバトルシミュレーター観測用制御宅の準備はすでに完了しているよ OK まずは被検隊のみんなには2チームに分かれてもらう最初のテストは被検隊 A 被検体 C 被検体 E で行う次に被検体 B 被検体 D オルトバトルシミュレーターに ACE の3人を案内して了解リドルローズハートさんアズールアーシングロットさんビルシェアハイトさん僕の後についてきて残りの2人はこのままこの部屋で待機をお乗しやす僕も席を外すけど何かあったらドアの横の内戦でスタッフにコールしておい所長代理さんよ 小腹が空いたら注文できる軽食のメニューくらい置いてねえのかで、出たレオナキングスカーラー残念だけどそこになければないですねったく検査中に何でも好きなもの食べていいわけないだろジョークはこれだから<笑>やれやれ飛んだことになりましたねああまったくだな 所長代理連行した被検体 F の検査はどうなさいますか医療班からはまだスリープ状態から覚醒していないとの報告が被検体 F グリムしかあのモフモフに関しては不確定要素が多すぎる使える魔法も他の5人とは比べ物にならないくらいしょぼいしシミュレーターでテストしてもあまり意味なさそうなんだよなとりあえずまだ寝かせておいていいよ意識が戻ったら一応報告くだしゃ了解 体 ACE オルトとともにシミュレーションルームに入室各種レーダー計測準備完了2100記録を開始しますあーテステスこちらオペレーティングルームこちらの声聞こえてます<笑>こちらシミュレーションルーム音声良好テスト用魔力測定器や各被検体に装着完了ちょっと あんたたちだけで勝手に話を進めないでくれるただ広い部屋に連れてこられたと思ったら大きなヘッドセットをかぶせられて何も見えないんだけど一体僕たちに何をさせるつもりなんだいまさかどうしうちをさせるつもりじゃないでしょうねそんなことはさせないよ今みんなに装着してもらったのは魔導 VR 用のヘッドセットさこれから君たちには。 仮想空間で敵とバトルシミュレーションをしてもらう仮想空間でバトルシミュレーションごちゃごちゃ説明するより体験してもらった方が早いなオルト始めて待ってくださいイデアさんさっき説明書は最後まで読めって言いましたよね了解バーチャルエネミーモードスタンバイダイブスタート テスト完了シミュレーター内で危険体のクールダウンを開始します危険体 ACE バイタル正常ブロッド蓄積量全て正常値内ですまあ大体いい予想通りのステータスって感じですかでも次のテストではどう数値に変化があるかバトルシミュレーターとラケ シ, シスシステムの同期完了第2テストいつでも開始可能ですじゃあサクサク次のフェーズに行こう アルトお願い了解バーチャルエネミーモードスタンバイダイブスタートあここは大食堂僕たちは一体何をああここにいたんだねロア・ドゥポーゾンリドルも一緒だったんだなそろそろ領庁会議が始まるぞアズール 今日の会議で議題にするとおっしゃっていた件資料をお持ちしました<笑>んどうしたんだい三人とも狐につままれたような顔をして俺たちの顔に何かついてるか い, いえんでもないわ行きましょう<笑>ビル行けないよそんなに無防備に背中を見せては<笑>ルーク 突然何をするのジェイドトレイどういうつもりだいお忘れではないがこの学園の生徒は全員寮長に挑む権利を持っている学園長にはすでに決闘の申請を出してありますあんたたし私たちを倒して寮長になろうというの私はねビル 美しいものが好きなん だ, だから一度醜い行為に手を染めた君を美しき女王の椅子には座らせておけないのさ第2テスト完了 シミュレータータ内で被験体のクールダウンを開始します被験体 ACE バイタル正常ブロット蓄積量増加を確認 68% 解析完了ラケシスシステム同調率低下残り 5%432 切断しますシミュレーター内でのクールダウンを全工程完了しました 被験体をヒーーリングルームへ移送しますはいよろしくそれが終わったら次は被検体 BD をシミュレーションルームへ案内してくれる了解<笑>名門ナイトレイヴンカレッジの領長の保有ステータス一覧興味深いですな僕も今そっちのデータをのぞいてるけどすごく面白い結果が出てるね各被検体の計測数値をモニターに表示、うん だいぶブロットの溜まり具合に差が出てるねですなまずリドル氏だけどとにかく魔法の発動スピードが爆発的に速い魔力保有量も同年代の魔法師からは頭一つ抜けてる幼少期から英才教育を受けてるスポーツ選手と同じで物心つく前から特殊な訓練を積んで人為的に魔力量を引き伸ばされてるじゃなきゃこの数値は出ないエリートというより アスリートって感じ彼はバトルシミュレーション中も判断に迷うと魔法の出力を上げて押し切る傾向にあったよ押し切れるパワーがあるからいいけど効率は悪めそれに出力に比例してブロッドの蓄積量もかなり多い解析データを見ると外的要因によってメンタルに影響を受けやすいみたいだ第2テストでのストレス負荷が 明確にブロッド量に影響してる魔法性能は優秀でも体力面と精神面が脆い攻撃力が高いけど防御が神なピーキーステータスもしリドル氏が MMORPG に異世界転生したらジョブは遠隔アタッカー一択ですなピーキーというならアズール・アーシングロッドさんも面白い検査結果が出てるねアズール氏は魔法の発動スピードは遅めだけどコントロールは的確 ガガンガン数を打って前に出るリドル氏に比べると周りを見て補助に回る選択をしていることが多いよく言えば落ち着いてて効率いい悪く言えば他人を盾に時間稼ぎしてるということは一歩後ろから先輩を見て立ち回るヒーラー系のジョブが最適かも全文同意メンタルの立て直しが早めなのもサポートジョブ向きのステータスでも 使える魔法の多彩さに比べて魔力保有量が追いついてないみたいだからこそじっくり使いどころを練る傾向にあるんじゃない魔力保有量の少なさを頭の回転の速さで補ってるとでも言うのかなユニーク魔法も魔法道具を一回かませたりしてて特殊だしアズール氏はとにかく身長第一って感じリドルローズハートさんとは真逆の立ち回りだね言えてるで 最後にビルシだけど。いやー、安定してますな魔力保有量、具現速度、魔法威力、すべての数値が高い水準を保っているよ。特別尖った性能ってわけじゃないんだけど、攻撃も防御も苦手がない感じ。確かビルシはナイトレイヴンカレッジに入るまで、専門的な魔法教育を受けていなかったはずだけど、それを思えばなかなかの数値でござるな。 体力面も精神面も安定していてストレス負荷によるブロッド量への影響が少ない点にも注目したいねこれは絶対にタンクを務めてほしいステータスわかるタンクは戦闘にとって敵と対峙しつつも冷静な判断でパーティーを導かないといけないビルシェーンハイトさんにぴったりのジョブだビルシュのユニーク魔法フェアレストワン・オブ・オールは持続型のデバフだからとい有魔力量が多めで 発動から消滅までの時間が長いのもポイント高い本人と一緒に寝トげするのは嫌だけどこの3人がキャラクターとして登場してるゲームなら正しくやれそうっすなヒヒ<笑>